ご飯です。チ キ, キンライス。フレームチュー。サラダです。それでは食べていきたいと思います。いただきます。 うんうん。うん、うん それともまかいです。 なんも春だなと感じましたね。でそう宝してるしツバメが来ると季節感によって鳥も違うんですよね。 少ししか入ってないか見に行こうと思ってます。<笑> はい、もんであの取るのは大変なんですよ。 花粉情報が非常に多い気がなてまして。 を見つけましてそこで消の薬を飲むとピタッと症状が止まります。 大事そう大事なんですけどうで食べようと思えばあのマシュマロなでもあるんですけどなかなかね うまいわチューもともとはビールシチューでいくらこれゴロ入ってるのが好きだったんですけどそれでクリームシチューもおいしいなと思って食べてますね。 うん。 今日は土曜日なんですけど昔は午前中で少々上限中まで仕事しておいで仕事は近いということで半分で行ってましたけど、うん、ねなかなかそれもおいしで帰りやすなる と, と。 仕事に行くと、お金とも、若返りで。<音声> 私の目あるの前には悲しい言語 が, が何ていういいなのかなっていう<笑><笑>それでね昭和の周りのおっさんとしては昭和平成 でも迎えわけで昔といえばイメージした人 庄川はまだ平成に変わった時。 そごういうのが返っててもそれは どとか、ワープルフなかったですから、全部、つらしたんですよね。うん、あああやっすごいですと思って、見直すと、昭和64年とかちゃったりして、 ああまた失礼な話ですよ。 でも。 私 <laughs> <laughs>。